南阿蘇村国時106号、南阿蘇村住民監査請求にかかる勧告について、令和3年12月6日、これね、去年の12月の話なんですけど、なんか最近になってね、ニュースになったんですね、2月に入ってから。で、どういうことかっていうと、ですね令和2年の童話対策研修旅費、111万4920円。 これがね、空出張だったっていうことです、だから実際はね、えー、活動の実態がないのに、この旅費をもらってたっていうことですね。で、これね、あちこち黒塗りにしてありますね、この辺もいろいろ黒塗りにしてあるんですけどね、でも本来これ、告示って書いてある通りね、あの住民監査請求 の, その内容っていうのは、これ、公開されるもんなんで、誰が。 請求したかっていうこともね、本来だったら公開なんです。ちょっと前なんか、鳥取県だったかな、あの、ウェブサイトに載せてましたからね、普通にあの実名をね。でも最近はなんかね、ウェブサイトに載せる場合はこうやって黒塗りするような運用してるんだけど、でもこれね、一応、情報公開法上は公開のものなんで、何かしらの方法で黒塗りされてないものっていうのね、見れると思うんですよね。南阿蘇村、その近辺の人はちょっとね、役場に行ったら見えるんじゃないかなと思います。 でここに、えー、集会、東京都でやったなんとか集会に、えー、出張したってことになってるんだけども、集会の事前協議ですね、黒塗りにしてる部分が4文字なんで、まあ、4文字にはこれ、ブラック解放が入るんでしょうね、これ、なんでこうやって黒塗りにするのか分かんないんですけど、やっぱブラック解放っていう文字を出したくないんでしょうね。えー、これ 南阿蘇村でね、こういう活動してるのって解放同盟以外ないですからね、同和会は違うしねで、人権連がこういう出張でお金もらうっていうのもね、まあ、まあ、まずないというか、ほとんどないことなんで、これはもう解放同盟関係ですよね、これ。えー、それでね、まあ、こういう話をするとですね、なんかこう。 鬼の首を取ったようううにねねこういう不祥事を、ねうん、取り上げてなんかバカにしてるのかみたいなことを言ったりだとかですねいやあくまで解放同盟っていうのはねこのブラック解放に資する活動をしてきたとかなんかそういうことを言うんだけどね、まあ鬼を 空業を取ったようにとか、まあ、そういう言い草をする時点ではまあなた反省してないですねっていうことになるしね、まあ、そんな言い方普通の団体だったらしないん で, で、まあ、過去にブラック解放に資するような活動をしてきたっていうけどでもねこれね多分ねこの年だけじゃないでしょこれたまたまコロナウイルスの関係で集会が中止になったからなんで中止になった集会出てるんだっていうことでばれたわけだから。 まあ、前の年もやってたんじゃないのと。住民監査請求って、これ1年以内にやらないといけないんで、だから、いや、前の年はバレてないだけで、いや、似たようなことをやってたんじゃないのって考えるのは普通なんですよ。で、まあ、こういうことを言うとね、いや、これはね、あくまで一部の人がやってることなんです。一部の人がやってるんです。あの、ブラックの。 ね、全体の問題にしないでくださいって言うけども、まあ、でもこれ、最終的にはね、これ、村長が返してるそうで、まあ、一部の問題なら、じゃあ、その一部の人が返しゃいいんじゃないのって言うんだけど、まあ、実際、こうやって監査請求になってね、もう自治体全体の問題になってるので、その自治体ぐるみでやってることを一部の問題っていうのもどうなんだと。 まあでもまあ、ブラック住民がどうこうっていうのに関しては、でも、解放同盟がそのブラック住民を引き合いに出して、こうやってお金もらってるわけだから、まあ、解放同盟員には少なくともそんなことを言う資格ないと思うんですよ。そのブラックの人間関係ないっていうんだったら、じゃあね、まあ、それはまあ、実際ブラックの人間、ほとんど支持されてないんだから、解放同盟も活動をやめて、こんなお金もらうのをやめたらっていうふうに思うんですよね。で、あと、これもね、 ままあ南麻村だけじゃないいと思いますよ同じような話 は, 僕はあの鳥取県の琴浦町でも聞いてまして、毎回毎回こういう感じのお金が出てると、でしかもね、もう行ってるメンバーがね毎回同じだと、もう同じ人がこういうね、出張して、で同じ人ばっかしお金もらってるっていう風にね、そういう風にもうに鳥取県の琴浦町でも聞いたんですよ。 しててるななんていうようよことまでは出てないけども、でも、まあ、そもそも論として、ですねこれが仮に空出張じゃなかったとしても、この童話対策というか、このブラック解放集会 の,、ね、その本体とか事前、事前協議でお金が出るってもおかしくないですか、言ってみればまあ政治的な活動なわけで、そういうものの、しかも事前協議にそうやって公金が出るっていうのもね。 よくやっぱり、左翼のデモとか集会でそういうのに日東出てるって言ったら、デマだ、デマだとか言って言われるけど、でも、ブラック関係はね、出てるんですよ、日東が。ブラック解放の集会なんかあるんだけども、例えば自治体の職員だったら、それは出勤扱いで出てるんで、それは給料出てるわけです。民間のね 同期連だとか、まあ、そういう関係の団体なんかも、やっぱその出張扱い出てるんで、給料出てたりするし、あとは、部落の住民とか動員されてるのも、普通に日当出てたりするんですよ、まあ、少なくとも交通費は出ますよ、うん、だからこういう政治的活動に堂々とお金を出して許されるっていうのが、やっぱり同和の有えだし、こういうのに関しても何も問題にされないわけですよね。だかからいろんなな意味でこれおかしな 話だと思いますということでね南阿蘇村でこんなことがありましたってお話です本当に本当にね懲りないし何にも反省してないですでだからまあまあまたやるでしょうね同じようなことをね本当にだからこういうことがないかっていうのを皆さんね各地の 自治体でチェックしていいいいただければいいかと思いますできればこうやってねこの人みたいにね住民監査請求をするっていうのもねほんとやった方がいいと思うんですよね。ということでこの南阿蘇村でまた変なことがありましたというお話でした。